はいということで今日は何をやることを言いますとどうぞ最近、はい、ボール何使ったらいいんでしょうかキラキラキラーっていう人が多いんでいっぱい来ますね何、ね、やった、はい、んにったんやったんやったんやったんやったんールたんやっあんやったんやったんやったんやったんやったんどういうやったん そういうのを説明してで最後に、えっと、こ, うこういう技をやる人にはこのボールがいいですよっていうのをちょっと紹介していきたい、はいまあ、サッカーで使ってるボール<笑>、うん、あるいはフリースタイルフットボールのボールであるいはちょっとストリートサッカーボールとかいうのもあるんですよ<笑>そうそうそうそうそ う, そうドリブルのみで特化したボールとか、うん、いろいろ、ね、4種類用意しましたそれをレビューして究極僕らが最終的にどれが良かったのか、うん、はい 判断していきたいと思います今回使うボールこ れ, 頑張ってこれ、はいねいいねいいねいもっと近ねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいね マイターっていうところから出てるストリートサッカーっていう、うん、まああの三人制とかの、うんえー、ドリブルに特化したようなサッカー用のボールですルで次アーバンボールこちら、まあ、僕が動画でいつも使ってるやつです、うん、これはまあフリースタイルフットボール専用のボールになりま す, ります日本でもこれ買えるようになりましたありましたなりましたで、ね、静岡にあるアラジンショップ お店があるんですよ、ね、静岡市、うん、そこで店頭に置いてあるですじゃあ2つね、えー、こちらですねこちらもフリースタイルフットボール専用のボールですはい、えー、ボウフリースタイルっていうブランドで、うんま、僕も以前使ってたりしたんですけどもノルウェーのブランドですね海外のサイトから今使います、はい、でこの4つを、えー、ちょっといろいろ試し切りし て, っ て, ってます、うん、で大前提として空気圧は全部一緒にしてます、はい、どういう判断基準でやるかまず羽根具合 あとグリップ、うん、どれだけこう滑らないかとか次結構これリフティングする上で重要です重さ、うん、重さもちょっと比べて最後がリフティングで重要になってくるタッチか、うん、こうリフティングしてる時のこう感触とかまあ跳ねまっすぐ上がるかとかどうか、うん、そういうところを、うんえー、その4つ判断基準で、えー、見ていきたいと思いますそれを総じて、はい、まあ一番良かったボールがまあ恐らくリフティングするには一番いいだろうとうそうだね、うんうん ままあそうじて、まあ、トータル的にちょっと判断していこうかなというふうに思いま す, 思います動画面白いと思ったら高評価チャンネル登録もお待ちしてますじゃあ早速や っ, ていしょやっていきましょういくぜーイエーまず跳ね具合から検証しようはいこれ一個ずつやるとちょっと分かりにくいんで4つ一気に同じところからポンって落としてその跳ね具合のやつ 一, 番ねを一番跳ねる、はい、あの一番跳ねるやつが一番いいのでじゃ、はい、あこの2つ俺のチョコレー ーー行<笑>オッケー<笑>でパッて離すだけオッケーオッケーせーのせーのせ<笑>ー の, ね何<笑>のおっおっおっおっおおおっおっおっおっおっおっおっおっやっぱこのこの2つがずっと跳ねてし跳ねる、うん、し1回目で結構上がった上がった、うん、うん上がった、まあ、これとこれいい勝負でしたね で, したで ポ, ンポンポンポンポンポンのずっとこう継続してる、うん、跳ねる具合は これ、この2つ結構早く早い、ねうん、こう、沈んじゃったっていうか、うん、バウンドがなくなったのです、うん、これははいということで跳ね、はい、具合はやっぱりリフティングボールィーしてるようなボールが強いという、はいえー、結果になりました、はいはいはい、じゃあ次っていきます次はグリップ具合これフリースタイルフットボールでやっていく上でとっても重要で、うん、挟む技例えばこういうところ、うん、こういうところ挟む時にやっぱボールが滑っちゃうとダメなんですよ、うん、やりにくい一番 滑らないボールがどれなんだろう検証していきたいと思いますで僕今ナイロンの素材シャカシャカの素材でわりかしね滑りやすいんです滑るねだから、はい、より分かりやすいかなって思ってあえて入ってきたんだけど、うん、はいじゃあどうやって検証するかっていうとこの膝裏ここでまあ、ちょっと緩い状態からギュッて締めて膝に吸い付くか、えー、食いついてくれるかっていうので検証していきたいと思いますはいじゃあ早速じゃ最初このアディアツボールからいきます、はい こ、まあ、このぐららいから行こうかう最初、はい、こっから一気に足をギュッ て, 出てきます、はい、普通グリップあるボールだったらガチって挟まるはず、はい行きまーすせーのあ滑るもう音で分かる今完全に滑ったねせーのあっ強く挟んだ時に今挟まったけど一瞬ビュッて外れた ね, ねなるほどこれ星1だねマックス5だとしてはグリップ星1で、はいはいはい。じゃあ次これストリートサッカー用のボール、はい、いきます 俺は行くんじゃない行きますせーのあーあ、もうここで止まってるからねここで止まってるしっかり挟めてないけど、うん、意外と意外と挟むの、ね、グリップ強いとねああどっか行ってもなんか挟めちゃうそうだねガッシで挟める時ってここでガッシリ挟む、ねうん、今なんかこの辺の外側でもわりかしこんな感じで、うん、挟め て, 挟めてる、ね、落ちないね、うん、はいはいは い,、まあ、強いですまあ強いね、まあ、4ぐらい4ぐらい4ぐらい 次、これフリースタイル の, のボールいきますせーのおおお。あっこれも強いね結構ね結構強いもう一回せーのあれよ抜けたのせーのあれあマイいたの方が強いかイターの方が強いイ、ね、タたの方が強いせーのあーそうだねイ、うん、いたちょっとこの辺でも挟まってて今これでしょ 抜けるもん抜けちゃうねじゃあ、はい、最 後, 最後僕がいつも使ってるアーバンボールこれ言いましょ う, しょうこれね素材ゴムじゃないんだよねこれだけなんか素材スレートだよ、ね、変な感じだよね、えー、せーのおー強い強い強い強い強いさすがさすがアーバンボールって感じだよ、うんはい、もう一回せーの、はい、あ, ーあー抜けない抜けない抜けな い, けな い, けない今結構外側まで行ったけど抜けない、うん、巻いた後とどっちが いや若干こっちが勝ったかな勝ったうんあれ多分ボツボツあるから、うん、なんか変なとこ挟んだら滑る可能性あるけど、うんね、これないんだけど全体的にもう滑らない、うん、これ多分一番強いですねフ、うん、リップは、うんいいねまあ、順位はアーバンボールアーバンボール巻いた、はい、で、えー、フォーフリースタイル、はい、公式球とい う, いう順番になりました、ね、なりました、はい、いやー な, たなるほどねなるほど じゃあ次行きましょう次重さです、ね、個人的に公式の多分そうか、うん、重さってさ大事じゃんめっちゃ大事練習始める瞬間に慣れ<笑>るか慣れないかまでくる<笑>本当にそれぐらいまで持ち上げました蹴りましたあ重いう わ, うわみたいな感じになるから、うん、ここ結構重要度が高いと重さの基準なんですけど、うん、蹴った時の重さ体感的な重さ、ね、それをまあ今から検証していきただきます、はいまずコースキー めっちゃ軽いな、軽いです、はい。どう、これね、めっちゃ上がってくる、勝手に。ああ。勝手に。じゃ、体感的な重さ。だったら、どう。こっちの方が。マジ軽い。マジ。明るい上がるい。明るいね。そう。体感的な重さはね。こっちの方が軽い。こっちの方が軽い。こっちのこれも本当なんか。空気すごい。うん 入ってて反発するなみたいな勝手に上がってくる ね, ね, え ね, えねえ力入れずにも勝手に上がるイメージがあります、うん、じゃあ次行きましょうあー重いな重い重いマジいやあのね上がってくるんだけど重いあのあー全然重い重 い, 普通に重い正直、うん、これ純粋に重い、うん、確かに跳ね具合はいい、うん 跳ねるっちゃ跳ねるけど、確かに、うん、これ今のところ一番重いかもな、な、うんかね、うん。そうだね。今のところ一位、はいはいはい、アバンボール、はいりました。ああ、重い。チャンネルください。はい、すみません。真剣に。ああ、改めて神経レビュー。重いし、上がってこないっす。マイタイと比べたと。マイタイよりも上がってこないっす。お、重いっす。バウンドは一番するはずなのに。うん、多分、重みをすごい吸収しちゃう。あーあー、なるほどね。 あー重いわ重いああこれ一番重い<笑>ということで、はい、軽さだったらナンバーワンこいつですねフォーフリースタイルこいつで 次, 次公式球公式球、ね、公式球 で, でその次がストリートサッカーの、うん、マイターボールで巻いで最後がアーバンボールになっていきます、はい、あー難しいー難しいですめちゃくちゃここに来てビリケツリなってと、うん、しかも結構重要なポイントでそうなんです なってきましたね難しいですねそう難しい、ね、難しくなってきました、はい、これちょ最後はねそうはねじゃあじゃあ最後いきましょ う,、ね、もう何も言わない最後タッチ感タッチ感これね<笑>